皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年2月21日、ドルボードレースグランプリのお試し期間最終日ということで、遅ればせながらコースの下見にやってきました。今回はベリナードのマップですが、私船を使うコースはありませんでした。例によって録画に失敗して、途中からです。まだハザードの設置状況が予想できませんが、最初のマップでいきなり分かれ道があったりしました。 そして、茂みで視界が見えなくなる箇所がいくつもありいろいろな接触事故が期待できそうですドルボードに乗っているから空を飛んでいるモンスターに追いつかれることはなさそうですがそれでもちょっと気になります本番が楽しみで仕方ありません真相の迷宮を周回するフェーズはとりあえず終了しました端的に言いますと勇気の奇跡がなくなったということです ガーディアンで行くときは、モーモンじゃなくて、バイキルトが使えるモンスターを連れて行った方が良さそうでした。つまりミステリーピラーとかですね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。